改めましておはようございます、えー。今日のオンラインワークショップ、画像の SEO 対策、ワードプレスでできることという内容で、えー、始めていこうと思います。で、えー、初めての方も参加されてますけど、私、ベンといいます、えー。こんな顔してますけど、30年以上日本に住んでますので、中身はほとんど日本人だと思ってます。えー、ワードプレス自体は、 2014年から、えー、使っていて、まあ、今年5月にあのワードペース20周年なんですけど、だいたいその半分くらいをあの見てきたという感じです、えー。人がなるほどと理解する瞬間が好きですので、えー、毎回あの言ってるんですけど、私のオンラインワークショップもなんか初めて聞いたとか、なるほどという瞬間があれば、ぜひぜひそれをチャットにあの入れていただいたり、ズームのこのグッド、 マーク、絵文字で反応していただいてもいいので、あの私もそれをこうエネルギーにしてあの進めていきたいと思います、えー。で、このオンラインワークショップというものなんですけれども、これはワ ー, ドプスワードプレスプロジェクトが公式に行っている、えー、学びの場というものになっています。ワードプレスにトレーニングチームという教育教材を えー、作っているチームがありまして、まあ、そこが主催している、えー、ものになります。コンセプトは、共に学ぶ場ということなのであの、私が全部答えを知っているわけでもないですし、あのぜひ皆さんお互いに質問し合ったり、えー、答え合ったり、ズームのチャットでもいいですし、音声、ビデオを使って質問しても OK なので、ぜひ共に学ぶあの1時間になったらいいなと思いますで。オンラインワークショップは録画されて、 後日、wordpress.tv というサイトにアップされますので、まあ、参加できなかった人、途中で退出しなきゃいけなかった人も、後から見れるようになっています。そして最後、オンラインワークショップは、ワードプレスが好きで、コミュニティに貢献したいという人は誰でも開催することができます。トレーニングチーム、一応私、トレーニングチームの代表のものなので、私に連絡をくだされば、どうやってオンラインワークショップが開催できるかお教えしますので、 ぜひ、えー、ご連絡ください、はいえー。では、今日の内容に関する質問です。画像の SEO 対策にどれくらい詳しいですかと、まあ、いつも参加者の皆さん の, その知識とかあのそういうのを知りたいなと思って尋ねているんですけど、この画像の SEO 対策、えー、1から10、1はそもそも聞いたことありません、何のことか分かりませんという方は1を。 ジュンは、もう私は画像 SEO のプロですと、仕事でやったりあのしてますというジュン。その10段階ぜひ Zoom、ズームのチャットの方に自分が何番くらいかをあの入れていただきたいなと思います。<咳>石原さん、2番。まあ、聞いたことはあるけど、正直、詳しいことはあんまりわからないという、そういう感じでしょうかね。えー、デニーさんも2 松野さんは4。あ、はい、関根さん3。さんアルト、タク、WebP 使う。いいですね。どちらも今日出てくる話題になります。えー、で、えっ、ー、とですね。いつも私、スライドを共有していたので、ちょっとそのリンクを皆さんに送ります。えっ、ー、と、画面に表示しているものと全く一緒なんですけど、まあ、それぞれダウンロードして、あの後からもう一回見直すとか、あの、 正直他の方と共有していただいても全然問題はないので、こういうことを勉強したよというのを、あの、広く拡散していただけたらなと思います。はい、今、ズームのチャットの方に送りました、ね。で、wordpress.tv の録画ページにも後からスライドは載ります。さて、<笑>画像の SEO 対策。えー 一般的にブログとかサイトがどう見つかるか、ざっくり私なりにまとめたところ、えー、検索結果を通してサイトにやってくる場合と、それ以外っていう2つに大きく分けられると思います。で、えー、すごくざっくりなんですけど、このそれ以外というものも、あの去年、英語のワークショップでちょっとみんなでブレインストーミングをしたところ、20通り20、20個の方法ぐらい、皆さん思いつきました、その検索結果。 以外にもサイトに到達する方法あの な, なんですけど、まあ今日はその検索結果の方にちょっと焦点を当てて、この緑の矢印、ざっくり検索結果といっても、えー、踏み込んでいくと実は、えー、ともっとこう分けられるんですね。一般的な検索結果というのは、まあ、Google とか Bing に、えー、と文字を入力して、それに合うサイトが出てくるという検索結果なんですけど、 最近の検索エンジンはもう少しいろんなあのバラエティの検索ができます。例えば画像をピンポイントで検索する。動画を検索する。地図で検索をする。その他、ローカルな検索結果。よくスマホとかで今ブラウザを開くと、あの位置情報を利用しますかという。 あの選択肢が出て、はいと押すと、まあ、自分の検索に GPS 情報を合わせてローカルな検索結果を出してくれる。そういうことがあります。あとは例えばショッピングの検索結果ですね、あの商品だけを探していると。で、SEO は、えー、と検索エンジン最適化の、えー、と英語の頭文字なんですけど、一般的な検索結果に関する SEO が割とよく話されますが。が SEO の業界では、画像 SEO、動画 SEO、地図 SEO、ローカル SEO、ショッピング SEO っていうふうに、それぞれ の, この検索結果に対して、じゃあ、なるべく上位に乗るためには、えー、どうしたらいいのかというような、そういう話があるんですね。なので、今日はその中でも画像の SEO、画像の検索結果で上位に出るためには、どうしたらいいかという話をしていきます。 えー、ちょっと Google 出してみましょうか。io.jp でしたっけ。で、ここで例えば、チョコクッキーを探すと、今これ普通の、えー、と検索結果になってます。普通の検索結果で、ここに例えばイメージ、ショッピング、ビデオ、まあ、ブックとかもっともっとここにも出てくるんですけれども、えー、例えばイメージで検索をすると、えー、チョコクッキーの 画像がたくさん出てきて、す。で、今日話しするのは、この画像の検索をかけたときに、自分のサイトの画像が、まあ、なるべく上位に来るためには、どんなことができるかという、そういうお話になります。えー、っと、今日の内容を大まかにまとめると、まず、えっと、画像、その SEO 対策として、まずいい画像の選び方、それから、 えー、アップロード前に画像に施す処理。これが2番。その次、アップロード後に画像に施す処理。そして最後、ようやく画像をコンテンツに追加するという流れになってます。で、きょはワードプレスに特化したあのセッションなのであの、一般的な SEO の話もしますけど、中には本当にワードプレスピンポイントでこういうことを知っておくといいよというお話をします。はい。 とりあえず、ここまでの中で質問とか尋ねておきたいことなかったでしょうか大丈夫そうですかね。はい、ありがとうございます、えー。大丈夫です。はい、ありがとうございます。では、いざ、内容に入っていきましょう。まず、画像 SEO で一番大事なのは、とりあえず、いい画像を選ぶことです。あの で、えー、画像は必ず加えましょう。サイトを作るときに、えー、文字だけのサイトは避けて、必ず何かしら画像は入れるようにしましょう。でこれはあのいろんな意味からあのメリットがあるんですけど、まず画像のある方があの人の目を引く効果があります。例えばこのスライドも、えー、と私がこう見せてたら、 面白くないスライドなんですね。あの文字だけで、あの、面白くないんですけど、一個だけポンとこう画像を載せただけで、なんかすごくこう目が惹かれるというか、ちょっと魅力的なスライドに変わると思います。まあ私はそれを狙って画像をつけたんですけど、あのサイトも一緒です。文字だけバーっと並んでいるように画像があると人の目を引くと。で、えー、画像はコンテンツの理解を助ける。 まあ、補足資料みたいな感じで内容に合った画像をつけるとコンテンツの理解を助ける。で、3つ目なんですけど、使った画像がコンテンツそのものよりも話題を呼ぶこともある。でこれはあの特に自分のその情報を拡散したいときとか、広く知ってほしいときにあのポイントなんですけど、えっと、私はアメリカ人じゃないので、そんなに詳しいわけじゃないんですけど、 時々アメリカ の, その政治家が例えばツイッターでこんなことを流したとか、あのどっかの CEO がこんなことを言ったっていうのを、もうキャプチャーにしてどんどん拡散するとか、そういうことって結構 SNS 上であるんですね。でもはや説明とか何もつけずに、写真1枚だけをどんどんどんどん広げていって、でそこからこう話題が広がるっていうようなことが、まあ、ネット上の世界ではありえます。 なので、もし皆さんもバズるコンテンツを作りたければ、画像は必ず加えて、あの画像から自分のコンテンツにやってくる人もいる可能性があるので、えー、つけていきましょう。で画像をつけるとき、まあ、可能な限りオリジナルの画像を使うといいです。でこれはまたいくつか理由があるんですけど、まずサイトがより本物に見えます。 えっと、私が今回使っている画像は全部フリーサイトから持ってきたものなので、あまり私らしくはないですよね。なんか、あのどっかから持ってきた画像なんだろうなという雰囲気が漂っていますあの。なるべく自分、ご自分で撮った写真を使うと、サイトが本物になり、まあそのサイトの作成者、管理者も本当の人間なんだなというイメージがちょっとつきます。また、えー、サイトのユニークさが増す。で これは、えっと、画像 SEO 的にもそうなんですけど、Google さんは、まあ、まあ検索エンジンさんはあの、同じ画像が使われていたときに、それを検索結果でランキング下げるという処理をしています。あのこうパッと見ていただいても、全部これ上の方、オリジナルの写真ばっかりなんですね。あのもしどこかの画像を流用した場合あの、正しく流用していたとしても、その画像が 検索結果の上位に来ることが珍しくなってしまいますので、なるべくオリジナルの画像を使った方が検索結果では上位に来ることが知られています。それから、ライセンスを気にすることがない。フリーサイトとかから画像を使うときもいろんなライセンスがついているので、自分の画像を使うとそういうことを気にしなくていいとい う, そ う, いうメリットがあります、え。ー 石原さんがチャットの方で、動画のサムネイルも画像の SEO から応用がききそうですねあの。まさにそうです。の YouTube の, そのよく見られる、視聴回数が増える動画っていうのは、サムネイルもものすごい凝っているものが多いです。もう、本来、たぶん一番最初、サムネイルっていうのは動画の一コマを見せるっていう意図だったんですけど、今はもうサムネイルだけを別に画像編集で作って、 動画に付与するなんてことも出てきてますね。はい。でえー、はい、なるほど、ありがとうございます、えー。ちょっとライセンスの話の関連なんですけど、画像の著作情報は記述しよう。で、えー、と他のサイトの画像を利用する、えー、ときは、ライセンスを必ず確認して、条件通りに著作情報を記述しましょう。 えっとまあ、これ、当たり前だと思っていただけたらバッチリです。あの何も新しい情報ではないんですけど、あのネットで無料画像と検索したときに出てくる画像が、著作情報記述不要という意味ではないんですね。使うのは無料だけど、どこから持ってきたかは書いてとか、この条件内であれば無料で使っていいよというように、ライセンスがついている画像が大半です。 でもし、ライセンスに違反した場合、そのライセンスを持っている人が Google などの検索エンジンにこの画像は私の画像を違反して使ってますということを通知することができるんです。で、画像 SEO 的に一度通知が入っちゃうと、全部ランキング下がっちゃいます。で一度なくしたそののある意味信用というのを 検索エンジンの中でもう一回作り上げるというのはかなり難しいと言われているので、えー、と画 像, 像 s e o 的にも ラ, そのライセンスは必ず意識して正しく利用するようにしましょうここでもう一つ注意は、えー、とオリジナルの画像を利用する場合も個人を特定できる情報が含まれているならばその個人の許可をもらってから利用しましょう まあえー、とパーソナリティ権とか、あのー、そういう権利がついてます。で、日本ではあんまりこれはまだその問題にはなってないと思うんですけど、例えばヨーロッパ、10年ほど前からあの忘れられる権利とか、そういう権利が謳われてます。で、それは何かというと、検索エンジンに対して、私の個人情報を消してと訴えることができるんです。なので 例えば誰かが自分の画像を利用したときに、私の個人情報だから消してくださいと言ったりして、その情報をネット上で見つけにくくすることができます。日本ではまだあんまりされたことはないんですけど、まあ、制度としては確か利用できるはずです。そういう観点からも、あのオリジナルの画像を利用するとき、個人を特定できるものが含まれていれば、必ずその個人から あの許可をもらってから利用するようにしましょう。なので、例えば極端な話、ブログに例えば会社の飲み会の写真を載せるとか、お正月に集まった家族の写真を載せるとか、もしそういうことをされるなら、厳密にはその写真に写っている一人一人から写真を使っていいよねという許可をもらって載せることが、えー、とまあ、一番正しいやり方です。ちょっと面倒になるる時もあるのであのので それぞれのご裁量に任せますけど、正しくは、えっと、個人個人から許可をもらってから利用しましょう。とは言っても、難しいです。自分で写真を撮って、それを使うというのは、まああの、プロのカメラマンでないとなかなか、あのーね、こう思うように写真が撮れないとか、あのいざ今すぐ写真が欲しいという時にそに、ちょうどいい写真が手元にない場合があります。 でえー、と先ほど送った資料にもあの、これ全部リンクが貼ってあるので、後でぜひ見ていただきたいんですけど、無料画像が見つかるサイト、いろいろ載せてます。<笑>いくつかだけ紹介しようと思いますが、まず1つ目が、ワードプレスプロジェクトの公式フォトディレクトリというもの。でこれ残念ながらちょっと日本語のサイトはないんですけど、まあ、英語であの検索をかけていただけると、 これはワードプレイスのコミュニティのメンバーたちが、えっ、ー、と、ワードプレイスに提出をした無料画像です。で、6468。まあ、多いのか少ないのか、ちょっとあれなんですけど、あの、毎日これは増えてます。一応、えっ、ー、と、このリンクを押すことで自分の写真もここにアップすることができます。で、パッと見た感じで結構、あの、いいものが多いんですよ。いろんな画質のいいものもありますし、えっ、ー、と、 もしワードプレイスに貢献したいという方は、この写真投稿が一番楽な貢献方法だと言われています。あの、ワードプレイスのこのプロフィールを見ていただくと、これちょっと私のプロフィールなんですけど、ここにどのチームに貢献したかというバッチが載るんですね。で、フォトチームは1個でも写真を提出して、それが あの認められたら、このバッジが付与されることになっているので、私もワードプレスに貢献してますということをあの胸を張って言えるようになるんですね。なので、えー、とこのフォトディレクトリおすすめですあ。ちょっとこれ、リンクをズームのチャットに入りますね。石原さんから、建物とか欧米が中心なので、日本の画像をアップロードすると脚光を浴びそう。そうですねあの いくつか日本のミートアップでも、確かあの、フォトウォークというのをやってます。それはみんなで写真を撮って、ここに写真をアップして、日本の画像を増やそうということをミートアップでやっているので、あの、そういうのも面白いと思います。はい。ワードプレイスのフォトディレクトリー。それからオープンバース。オープンバース。イントネーションはどうなんだろう。えっ、ー、と、ズームのチャットにもリンクを送ります。で、これは、 えっ、ー、と、去年か一昨年まではあの、クリエイティブコモンズと言われていたサイト で, すで、それを、それがワードプレスプロジェクトの中に吸収されたんですけれども、っえっ、ー、と、こちらは、えっ、ー、と、600ミリオン。<笑>えっと、1、10、万、百万、千万、一億、6億ってことですかね。6億の、えー、と画像と、今回、こちらはですね、あのオーディオ、音声も入っています。で えー、と商用利用が可能とか、商用利用はできないとか、ちょっと条件はついてるんですけど、一応、えー、と誰もが使っていいあの、無料で使っていい、そういう画像がここにあります。えっ、ー、と、今、オーディオと両方出てるので、ちょっと画像だけ見ていくと、まあ、こんな感じで。あの、ね、ちょっとこう、あの、なんだろう、プロ度合いがちょっと違うかもしれないですけど、 えっ、ー、と<咳>、いい写真がここにも見つかるときがあります。デニーさん、明日東京でフォトウォークあります。あ、明日あるんですね。あのぜひ、皆さんもそのワードプレスに貢献をしてみてください。もう一個だけ紹介するのは、これ、日本のサイトです。横断といいまして、えー、このサイト、何がいいかというと、複数の無料画像サイトを 横断して検索してくれるというサイトなんです。なので、しかも日本語で検索ができます。なので、えっ、ー、と、例えば、クッキーという単語、日本語で検索をかけると、今最初これ、アンスプラッシュというサイトの検索結果、その次、ピクサベイというサイトの検索結果、さらにカブームピックス、ISO リパブリックなどなどなど、 どんどんどんどん世界中のいろんな無料画像サイトを一気に検索してくれる日本のサービス、無料サービスなので、こちらもおすすめです。オーダン。で、えー、もう一つお話ししたいのが、このインスタントイメージというプラグイン。で、これはワ、えードプレスのプラグインであの、日本語への翻訳が進んでます。完全に日本語ではないんですけれども、 えー、と日本語の翻訳も進んでいますでこれは、えー、と海外では主流のアンスプラッシュ、ピックスウェイ、ペクスルズ、これあの、それぞれ無料画像サイトなんですけど、それぞれのサイトをワードプレイスアドミンのダッシュボードの中から直接画像を検索してインポートができるというプラグインなんです。なので、わざわざそれぞれのサイトに出ていかなくても、 ご自身のサイトの中から画像検索をしてメディアライブラリーにインポートできる。なんならあのブロックエディターの中からも直接検索をしてインポートをして投稿とか固定ページに貼り付けるということができるあの結構万能なあのプラグインなのであのおすすめです。はい、いい画像を選ぶという話をしてきました。石原さんから質問です。提供しているサイトによって 画像の傾向が違ってくるのでしょうかはい、違ってきます。えっ、ー、と、違ってくると思います。なので、私もやっぱり自分の好みというサイトはありますね。私は、あの、Pixabay とか割と使うんですけど、ペク例えば Pexels というのは、えっ、ー、と、白人じゃない方々の画像を多く載せているサイトっていうことで有名です。 あの世界のいろんな人種の人をあの積極的に取り上げている。結構、今までの従来の無料画像サイトだと、本当に白人の欧米っぽい人たちばっかり写っている画像が多いんですけど、ペ x e l ズはそういうのじゃない人もたくさんいるということが、一応、謳われているサイトになってきます。あとはですね、そのチェックの度合い。例えば、ワードベース、フォトディレクトリは割と しっかりした写真が多いんですけど、枚数は少ないんですね。オープンバースはもうちょっとチェックが緩いので、いろんな写真が載るけれども、あの数は多いという感じなので、まああの、いろいろ傾向は違うと思います。はい、画像選びについてあ、なるほど、ありがとうございます。画像選びについて、他に質問とかないでしょうか はい、ありがとうございます。Figma でアンスプラッシュのプラグイン使う人多いですね。そうですね、アンスプラッシュこれですけれども、あの、もうプラグインで自動的に引っ張り込むっていうのもいいです。特にこのインスタントイメージっていうのは、アルトテキスト、後で話しますけど、代替テキストとかも自動でインポートしてくれるんですよ。なので画像インポートした時点でもうそれが全部設定されているということになってます。 さて、画像を用意しました。自分の使いたい画像を用意しました。それをワードプレスに早速アップロードして使いたいとなりがちなんですけれども、画像 SEO 的には、アップロードする前に施し処理がいくつかあります。大きく4つ紹介します。まず、適切なファイルフォーマットを選ぶ。画像の寸法を調整する。画像のファイルサイズを圧縮する。そして、画像のファイル名を変える。 まあ、この4つを見ていこうと思います。はい。えー、まずは適切なファイルフォーマットを選ぶ。先ほど WebP というあの話題も出ましたけれども、あの厳密な正解というものはないですが、えー、と頻繁に推奨されるフォーマットがあります。まずはえと JPEG。まあ、これ結構一般的な画像の種類、ファイルフォーマットですね。 えー、ただ JPEG はその透明度の情報が入ってないファイルになります。なので、通過性のある背景の画像とかを利用する場合は PNG というのが、まあ、割と主流かなと思います。えー、と先ほど関根さんでしたけど、WebP という話も出ていました。WebP というのは、えー、とここ2、3年ですかね、出てきた新しいファイルフォーマットで、 JPEG も PNG も包括するようなファイル形式で通過情報も出せますし、一般的にはあのもっとファイルサイズが小さくなるはずです。あのまあ、同じぐらいかもっと小さいかあの、大きくなることはありません。1個だけ注意は古、古いブラウザーはまだ非対応なんですね。日本でもいまだに時々インターネットエクスプローラーを使っている方とか。 あの、いますけれども、そういうのでは表示されないので、多分将来、僕はこれがメインになるかなとは思うんですけど、まだちょっと数年、もしかしたら待って、その古いブラウザーが本当になくなるのを待った方がいいかなという感じがします。で、えっと、ロゴやアイコンは SVG というのがおすすめです。で、JPEG とか PNG というのは、えっと、拡大、縮小をすると、あの、 ピクセルが見えてくるんですね。拡大するとガタガタにこうピクセルが見えるんですけど、SVG というのはどれだけ拡大してもガタガタにはならないファイル形式なんです。いつも麗にあに輪郭が整っている形になります。ので、例えばそのサイトのロゴとかアイコンはいろんなところにいろんな大きさで登場すると思うんですね。こういうのは SVG がいいと思います。が、 SVG はワードプレイスには、えー、とアップロードできないファイル形式なんです。ので、ここはちょっとプラグインを使うとか、SVG を可能にするプラグインというのはあるので、そういうのを使って、まあ、サイトに載せるのがいいかなと思います。えー、で、えーと、例えばですね、iPhone とかで撮った画像形式というのは、このどれでもないんです。さらに別なアップル社のオリジナルの。 画像形式なので、画像の形式、ファイルフォーマットを変更することが時々必要になります。でその時おすすめなのが、この Squish というアプリで、ネット上の、これもオープンソース の, あのアプリなので、いつまでも無料で使えます。あの残念ながら日本語はないんですけど、そんなに難しくないです。ここにあの写真を ド, ッドラッグドロップをして、あとはファイル形式を変える。 であのファイルを圧縮するとか、そういう作業もできるあのソフトなのでおすすめです。デニさん、OSS なんですね、オープンソースなんですね。はい、そうなんです。さて、ファイル形式が決まった後、次にやるのは画像の寸法の調整です。でこれはファイルのサイズ調整とは別です。ファイルの サイズを変える前に画像の寸法を調整します。つまりもう何ピクセルかけ何ピクセルの画像かっていうその拡大縮小をします。で、えー、こちらのサイト非常に面白かったので皆さんとも共有しますけれども、世界の皆さんがどんな画面を使ってネットを利用しているか統計を取っている研究機関があるん で, で今、Zoom のチャットに送ったのはこれ、えー、と日本の データなんですけど、あら、今日は読み込みが若干遅い。まあ、下にいずれここにグラフが出てきます。で、えーと、この上、これトップ6なんですけれども、日本で一番利用されている画像サイズは、あ画面、ごめんなさい、画面サイズは 1920×1080 ピクセルです。でこれがもう 14% あ、グラフ出ましたね。 点線は、えっと、データなしなので、これは無視していただいて OK なんですけど、これです。この緑が、その 1920×1080 ピクセル。で、えっ、ー、とー、その下を見ていくと、上位に来ているのは、390×844。これ、携帯ですね、あのー。1536。375。で、あのポイントは、全部これより小さいんです。1920×1080 より小さい。 ですねだから、どんだけ大きくても、今の一般の人たちの使っている画面って、これくらいなんです、画ドその画面の大きさが。ただあの、デジカメとか性能は上がっているので、デジカメの写真をそのまま見ると、例えば3000とか4000ピクセルのものすごく大きな画像を撮ったりするんですね。で その3000、4000ピクセルの画像をそのままサイトに載せると、どこかで圧縮作業が必要になります。そのサーバー上でも圧縮されるし、この実際にあの閲覧者がサイトを開いたときに、ブラウザの中でもさらに圧縮がかかったりします。で圧縮が必要なたびに、あの時間が取られますよね。画像の読み込みに。Google の, その検索結果に一つ大きく関与しているのは、読み込み時間です。 もし画像の読み込みが遅ければ、画像 SEO も下がってしまいます。ので、えー、ちょっと回りくどい言い方をしましたけれども、何が言いたいかというと、日本で最もよ利用の多いモニターは最大でも1 9 2 0 × 1 0 8 0セルもしお使いになる画像がこれよりもあまりにも大きいんだったら、まずはそのサイズを小さくしてから、サイトにアップする方が効果的です。 これより大きいのを使っても圧縮されますから。で、えー、例外として、例えばその写真家がその自分の写真を売るサイトを持っているとか、ダウンロード 用, ダウンロード用の画像を提供したいということがま あ, あると思います。で、こういった場合もなんですけど、サイト上にはそのフル画質の画像は見せないでください。その3000とか4000というピクセルの画像をサイトに載せちゃうと、 えー、読み込みに時間がかかって、SEO 的にマイナスになります。ので、サイト上にはそれを圧縮した画像を見せて、例えばそれをクリックしたときに、その巨大な画像がダウンロードされるとか、別にダウンロードリンクを設けて、サイト上に表示はされないけど、アクセスはできるっていう仕組みにするのがいいと思います。えー ちょっと戻りますけど、この1920、1080ピクセル、まあ、今後時代とともにこれは大きくなるとは思うのであの、これに厳密に従う必要はないんですけど、言いたいのは要するにあまりにも大きければ小さくした方がいいと。あとは、例えば今見えているこの紫の画像は、だいたい画面幅の3分の1ぐらいですね、高さも大体3分の1ぐらい。なので、あまり重要な画像でもないので、 このピクセル数のさらに3分の1の大きさでも全然こと足りるという画像なんですよ。なので、例えば、えー、だから 700×300 とか、それくらい圧縮した上で、サイトにアップロードしても、えー、全然足りるということなんですね。なので、自分がその画像をサイト上でどうやって使いたいかっていうのに合わせて、寸法を調節するといいと思います。 はい。ちょっと早口なんですけれども、質問があったらぜひ、あの、挟めていただいて大丈夫ですので、チャットに落としたりしてください。さて、えー、ファイル形式が決まりました。ファイルの寸法も調整しました。続いて行うのが、ファイルサイズの圧縮です。で、これは寸法とは別なんですね。寸法は同じで、えっ、ー、と、その品質を変えずに圧縮を行うことができます。 これもまた先ほどのスクッシュおすすめですし、えーと、イメージオプティムというこれはダウンロードして自分 の, そのコンピューター上で使うソフトウェアになります。なので、スクッシュはそのネットに自分の写真をアップロードしなきゃいけないんですけど、まあ、そのプライバシーとか懸念のある人は、これ、えー、とご自分のパソコンにダウンロードして利用することが可能です。でファイト自体は英語なんですけど、えー、とこれもオープンソースで、 翻訳の方を見るとジャパニーズがあると書いているので、おそらくインストール後にあの日本語で利用することが可能だと思います。えっ、ー、とファイルサイズの圧縮の時に、えー、一つあの考えるといいのが、この x i f 情報が必要かどうかってことです。x i f 情報というのはカメラが画像に付与しているメタ情報、見えない情報です。 その実際の画像の中ではなくて、裏にファイルの中に、いつ、どこで、どんなカメラを使って、どんな設定で写真を撮ったかなどを記録しているのが XIF 情報で。写真をたくさん撮る方にとって、これはあの整理をするときに便利なんですね。例えば、2022年の写真はどこだろうとか、もっと言うと2022年10月15日の写真は。 どこだろうとかですね、あるいは、えー、とあのヨーロッパ旅行で撮った写真だけ出したいからヨーロッパで撮った写真っていうふうに検索をかけると、この XIF 情報をも、えー、とにファイルの仕分けができます。が、えー、とこの XIF 情報を残したまま自分の画像をネット上にアップした場合、えー、そのサイトを見る人も皆さん、この XIF 情報を見ようと思えば見れる。なので そのサイト作成者がいつどこにいてどんなカメラを使ってでどんな設定にして写真を撮ったかっていう情報があの世界に丸見えなんです。でそれで全然いいよという方はいいんですけれどもあの結局これファイルサイズを多少取ってますこの情報は。なので圧縮という観点からは XIF 情報を全部取り除いた方がファイルサイズが小さくなってそして読み込みが 早くなるという仕組みになっています。XIF 情報は、このイメージオプティムとかスクッシュの中で削除することが可能です。もうその圧縮の時に XIF 情報削除っていうチェックボックスがあるので、それをクリックすると消してくれます。そして最後、画像のファイル名。今までいろいろ変更していく中で、多分変なが 画像のファイル名になってます。だいたいカメラで撮ると記号だらけだし、圧縮ソフトとかに通すと最後にコンプレスト s s e d っ圧縮っていう単語がついたりで、さらにその自分のダウンロードファイルに同じ名前の画像があると、かっこ1かっこ2とかどんどん数字がついていくので、えーと、最後に必ず画像のファイル名を変えるようにしましょう。で、検索エンジンは、 えー、と比重が下がってるんですけど、一応今もその画像のファイル名を見て、画像の中身を推測しています。ので、画像にま表示されているもののキーワードを端的に、えー、とファイル名に入れるようにしましょう。検索エンジンのために。で、えー、ここちょっとお作法なんですけど、単語と単語の間にはハイフンを利用するのがネットの決まりです。えー、とスペースは絶対に使わないですし、 アンダーバーというのも特殊な時にしか使わないので、基本的に画像のファイル名には使いません。<笑>なぜハイフンかというと、ちょっとこのスライドで実演します。今ここにですね、plateofchocolatecookies.png というファイル名があるとします。で、チョコレートという単語を私ダブルクリックします。はい。チョコレートが選択されました。で、こっちは同じファイル名でアンダーバーがついています。 で、チョコレートっていうのをダブルクリックすると、アンダーバーを超えてファイル名が全部選択されたんです。で、プログラミング言語的には一応、ハイフンが単語を区切る。で、アンダーバーは、その、その先も一つの単語として、まあ、見るっていう使い分けが実はあるんです。ので、例えば、あの、こっちだとですね、プレートオブ、 バ ニ, ラおおバニラクッキーっていう風に簡単にこのチョコレートをバニラに変えることができるんですけど、こっちは簡単には変えられないですね。えっ、ー、と、プログラミングの中でアンダーバーを使うことはあります。あの全く使わないわけではないんですけど、基本的にはハイフンが、えー、主流です。デニーさん、選択しやすいからアンダーバー好きです。 ね。あの、まあ、これも好みです。あの、検索エンジンも、あの、バカではないので、これを逆にしたから間違えていことはないんですけど、えっと、お作法として、えっと、まあ、普通は、配ンということになってます。ええー、はい。なるほど。ありがとうございます。ここまでが、アップロード前にすることです。画像を決めて、それをアップロードする前にやる処理。 何かちょっと質問とかなかったでしょうか大丈夫でしょうか石原さん、ウェブスクレーピングとかでは差が出そうですね。このここれですか。このファイル名の話ですかそれででもここまでトータルで ファイル名、そうですね。なんか差が出そうな気はします。<笑>まあ、Google さん、あんまりなんだろう、そのファイル名の比重が下がっていて、もうちょっと後で話すその本文の方が今は重要になってきてるとは言うんですけど、やっぱり SEO 的にはあの全く影響がないわけではないので、まあ、ここからハイフン中心に使うといいと思います。 さて画像を決めました。アップロード前にいろいろ処理を施しました。で、実際に画像をメディアライブラリにアップロードしました。その後、メディアライブラリにアップロードして、投稿とかコンテンツに入れる前に施す処理をいくつか紹介します。で、特にワードプレイスの場合、画像をメディアライブラリにアップロードすると、 こういう画面が出ますよね。で、結構右に設定があります。代替テキスト、タイトル、キャプション、説明。で、代替テキストは有名になってきたので、皆さん割と設定されると思うんですけど、タイトルとキャプションと説明はそもそも何なのか、必要なのかっていうことは、ちょっとわかりにくいんですね。私もワードフェイス使いたての頃、一体これ何なんだっていう感じだったので、このあたりをあの簡単に説明したいと思います。 まず、代替テキスト、アルトテキストとも言われますけれども、えっ、ー、と、これは画像が表示されないときに、代わりに表示されるものです。だからそのページの中で何かの理由で画像が出ないときに空白になるんじゃなくて、ここには本来こういう画像がありますっていう説明として表示されるテキストです。で、これはその SEO 的にも、 あとはアクセシビリティ的にも非常に重要だということが、まあ、あの世界中で言われていて、あのつけている人は増えていると思います。画像が表示されないことなんてあるんだろうかと、あの日本にいるとあんまりちょっと な, なんか馴染みがないんですけれども、例えばその発展途上国とか、インターネットの回線速度が日本より全然遅い国って実はあるんですね、結構。 全然あの遅い国ってい国うのは世界中にありますでそういう国では、ブラウザーを表示しないという設定にして、インターネットを利用している方も結構いるんですね。その回線が遅いので、あの不必要な情報にはなるべく使いたくないという、そういうことがあるので、サイトを出している場合はあんまり気にしなくていいかもしれないですけど、世界に何か情報を配信したいというときには、 やっぱりその画像を見ていない人もいるということは抑えてあのサイトを作るといいと思います。あともう一つは、あの、ユーザーが支援技術を使ってサイトを閲覧している。例えばその目の見えない方が、えっ、ー、と、サイトリーダーというソフトウェアを使ったりして、えっ、ーえー、と、オンラインのそのサイトを見ることがあり。で、あの、目の見えない方にとってはいくら画像が良くても、 かっこよくても、その情報は伝わらないので、サイトリーダーは、その代替テキストを読み上げて、ここにはこんな画像がありますということを伝えているんですね。<笑>なので、まあ、こういった方々が世界にいるということを抑えた上で、代替テキスト、ぜひつけるといいと思います。で、W3 というあのアクセシビリティの組織なんですけれども、こちらの方で、 えっと、どういう時にアルトテキストを使うといいか、どういう時に使わない方がいいかという、あのー、情報を提供しています。で、これを日本語にきれいにまとめたサイトがなかなか見つからなかったんですね。<笑>この W3 も日本語にこのページ翻訳してないですし、日本でそのアクセシビリその代替テキストが必要かどうかっていう、そのフローチャートみたいなのをあのきれいにまとめているところかなかなか 見つけられませんでしたというのが、えーまあ、大体テキストはいつも使うべきではないです。あの使うべき時があって、そして使うその何だろうか、その書き方もおさほっていうのがあるので、今はしょうがないですけど、これを Google 翻訳にでもかませて、ぜひあの読んでもらうと、へえ、そうなんだって面白いと思います。私が本当にざっくりまとめた場合、 えっ、ー、と、画像に重要なテキストが含まれている場合、そのキテキストは代替テキストにも記載されるべきです。例えば、今この画像、文字がたくさん書いてますね。で私たちはこれを見ると、そのなんかプログラミングのエラーメッセージだなっていうのがわかるんですけど、これは文字である以上、代替テキストにもこの文字は書くべきです。で 具体的にどういうエラーが表示されているかということまでも大体テキストには書くべきです。その画面にエラーが出ているだけじゃなくて、画面にこれこれのエラーが何行にもわたって表示されているみたいな感じにすべきです。逆に画像が単なる装飾の場合には代替テキストは記載しないべきです。本当に装飾的に画像を使っているときは大体テキストは記載しないというのがルール。 はい。これがアルトテキスト。残る3つ。タイトル、キャプション、説明。これは、あ、ごめんなさい。もう一つスライドがありました。代替テキストを更新する際の注意点。もうこれはワードプレスシステムの癖です。えっと、メディアライブラリーで代替テキストを更新しても、すでにコンテンツで利用されている画像の 大体テキストは更新されません。つまり、今日この話を聞いて、あ、僕全然画像に代替テキストつけてなかった。今から戻って、メディアライブラリーで一生懸命これ全部書こうと思っても、ここで今書いても、もうすでに作った投稿とか固定ページの画像には反映されないんです。で、これはもうワードプレスの、えっ、ー、と、利用というか、 えー、そういう仕組みになっているので、えっ、ー、と、すでにもう投稿とかこうあの固定ページに入れちゃった画像に関しては、地道に一個一個ブロック設定の中から代替テキストを書いていくしかないです。で、アイキャッチ画像がもっとあのいやらしくて、アイキャッチ画像はこの固定ページとか投稿の中で代替テキストを設定する 機能がないんです。今、ブロックエディターに。まあ、今までのクラシックエディターもなかったです。ので、すでに使っているアイキャッチ画像にはアルトテキストがついていないので、どうしなきゃいけないかというと、アイキャッチ画像を削除、固定ページや投稿を更新、その上でメディアライブラリで画像に代替テキストを付与、保存、そしてもう一回固定ページ投稿に戻ってきて、そのアイキャッチ画像をもう一回設定する。 こうするとようやくあのアルトテキストが設定されるんですけどあの、ちょっとこれはもうワードプレスの癖なのであの覚えておいてください。松野さん、どれに設定されていてされていないかわからない。まあそうですよね<笑>、えーあの。今日から設定するっていうのがいいと思います。今日からメディアライブラリーにアップロードした時点で代替テキストを入れておくっていうふうにして、 今まではもうしゃあないっていうのがさいいと思います。えー、石原さん、すでにメディアライブラリーにある画像でも新たに投稿内に設置するときは、後からメディアライブラリーで設定した代替テキストが適用されるのでしょうかこれは適用されます。これは適用されますあの。新しく今から入れる場合には、メディアライブラリーの代替テキストは引っ張られます。だから不思議なんですよ。同じ画像を こっちの投稿とかあっちの投稿に入れてても違う代替テキストが付けられるんです。で、多分それを狙ってワードプレスはこういう仕組みなんだと思うんですよ。同じ代替テキストを無理やり引っ張るんじゃなくて、個別に設定可能にしたがゆえの癖なので、あの、ちょっと注意をしてください。石原さん、アクセシビリティの評価ツールとかを使うと、 ページ内の代替テキストの有無くくらいは判定してくれそうですね。あそうですね。あとは、まあ、ご自身のサイトの重要なページだけちょっと地道に確認するっていうのもありかもしれない。その昔の投稿を全部さかのぼって変えるっていうのはめんどくさいですけど、例えばホーム画面とかお問い合わせページとか、なんかそういうあのよく人が来られるページを重点的に見直すっていうことはありかもしれない。 はい。えっと、今日多分これ10分くらいオーバーすると思います。すいません。情報たくさん用意し す, ぎしすぎたので、もし、あの、11時にご退出しなきゃいけない方がいたら、全然それは OK ですので、あの、ちょっと今日10分くらいオーバーすると思います。さて、いよいよ、タイトル、キャプション、説明、これらは何なのかという話です。で、タイトルはメディアライブラリー内。 および添付ファイルのページで利用されます。どういうことかというと、ここに一つテストサイトを用意しました。で、メディアライブラリを開いてあ、デフォルトだと多分こうですね。こうなってるんですけど、こちらからその一覧表示に変えたときに、ここに見えているこれが画像のタイトルです。なので、例えば編集をして、えー とあタイトル、タイトルこれか。タイトルですね。これを例えば、ウェブページ、元々と Web ページにして更新をすると、もう一回ライブラリに戻って、ここが変わりました。なので、タイトルはメディアライブラリの整理に使うものです。サイトの表には出てこないので、ご自分で例えば検索をかけるときに、 見つけたいサイトが見つ、見つけたい画像が見つかりやすくするための機能です。ので、えー、まあ、デフォルトのままでいいかなという方は多分デフォルトのままでも OK だと思います。画像がたくさんあって整理したい方はこれを変更してもいいかなと思います。キャプションというのは、えっと、コンテンツ内で画像の下に表示される文字のことです。で、えー、っと、 これ最近の研究であの発表されてたんですけど、あの人間ってそのウェブサイトを開いたとき、だいたいまず斜め読みをするらしいです、ね。本当に自分 の, その探していた情報なのか、自分の興味に合ったサイトなのかを確認してから、実際に本文を読み始めるらしいんですね。で、その斜め読みをするときに、だいたい人の目が止まるのは、見出しと、えっ、ー、と、リストブロックなどを使った目次と、 画像と画像のキャプション。画像のキャプションもその斜め読みの段階で目に留まっているらしいん<笑>なので、えーまあ、装飾的な画像は必要ないんですけれども、本文と関連のある大事な画像に関しては、キャプションはあのつけていった方が、その SEO 的にあの大事になります。人がもっと止まりやすく、止まって自分の内容を読んでくれるために、キャプションはぜひつけるといいと思います。 えー、石原さん、メディアライブラリーの一覧形式のフォーマットがあるのを初めて知りました。あらららら、これは多分昔からありますよ。<笑>あの新発見ですね、これ。あの一括であの削除とかできるので、これ、あの時々私も使います。はい、ね、デニーさん、SEO というか、読んでもらえていいですね。まあ、そうですね、キャプション、おすすめです。 でもう一つ説明っていうのがあります。で、タイトルもちょっと飛ばしたんですけど、メディアライブラリ内の他に、添付ファイルのページで利用されます。この説明も添付ファイルのページで利用されます。さて、皆さんに質問です。添付ファイルのページというのは、これ、ワードプレイスの公式機能なんですけれども、聞いたことある方、どれくらいいますかチャットの方にも。聞いたことある聞いたことないちょっと書いてみてください。 テンプファイルのページというワードベースの機能です。知らなかった知らなかった英語だと確かアタッチメントページだったかなまあ、私も、あの、なんだっけ、それぞれの画像のページ、うん、私も2、3年あのカスタマーサポートをやっていて、 この機能について質問が来たことは一回もなかったです。あの、多分、ほとんどの方は、えー、利用してないと思います。ので、添付ファイルのページという機能を使ってない人は、タイトルと説明は不要です。気にしなくてもいい。添付ファイルのページというのを使っている人は、書いた方がいいですけど、ちょっと簡単にだけ何のことか、あの、お見せしたいと思います。えー、っとですね。 ここに今画像をペット貼りました。で、リンク先に、添付ファイルのページ、ちょっと一回消しますね。リンクというボタンを押すと、URL にリンクするか、メディアファイルにリンクするか、添付ファイルのページにリンクするかって、ここなんです。この機能。で、もしこれを付けた場合、これで更新しますね。はい。で、この固定ページを見てみましょう。はい。で、これ画像だけのページなんですけど、 この画像をクリックすると、固定ページのファイル、あちちちえっ、ー、と、テンプ、なんだっけテンプファイルのページに飛びます。押してみます。じゃん。これです。これです。で、何が、ここに、上にあるのは、えっ、ー、と、こちらでいうタイトル。で、下にあるこの文字列が説明。なんですね。 多分、一番最初、これはもう昔のワードフェイスからあるので、多分その、なんだろう、写真家とか、そういう方が、一個一個の画像に対して投稿とか固定ページを作らなくてもいいように、メディアライブラリー内でタイトルと説明さえ作れば、こういうその添付ファイルのページができて、自分のこの、 画像をみんなに紹介できるとか、そういう意図で作られた機能なのかなと思うんですけど、実際に使っている人を見たことはないです。あの、私の世界が狭いだけかもしれないです。本当はたくさんいるんとは思うんですけど、私は出会ったことはないです。はい。見たことあります、関根さん。賢い。 というかうまく利用していたサイトですかねなんか、あの、うん、迷い込んだ、そんな感じですよね、たぶん。まあ、なので結論から言うと、代替テキストは、えっと、多くの場合、つけたほうがいいので、これですね、大体テキストはつけましょう。タイトルはメディアライブラリの正義。 が大事な人にとってはつけておくといいです。キャプションは SEO 的に重要なので、キャプションは、えー、と装飾的な画像でない限り、ぜひつけていきましょう。で、説明はぶっちゃけ不要というのが私の本音です。はい。デニーさんも知識としてなんとなく知ってたけど、使わないですねという感じになります。はい。 これでようやく画像をアップロードして必要な設定をしてここからコンテンツに追加していきます。コンテンツに配置するときに一番大事なのは画像とその関連するテキスト、文字を近くに配置することです。でまず人間はその文章を読んでいるときに文脈があると画像の意図が分かりやすくなるので近くにあるといいんですけれどもこれはその検索エンジン のの仕組みからもあの関連すするテキストの近くくに置くといいです先ほど、そのファイル名はもう今、あまり検索エンジンは重視してないという話をしたんですけど、何を重視しているかというと、画像周辺の本文自体を検索エンジンは見てるらしいんです。で画像に対して、その HTML 構造の中で一番近い文章は何かというと、まずキャプションです。 キャプションがまず一番近いので、キャプションから画像の中身を推測します。そしてさらに本文自体の中でその画像の位置を理解して、で、どういうことが書いてあるかっていう、そこから画像の中身を推測しているらしいです。これ、Google 社の方のなんかインタビューみたいなのを読んであの知ったんですけど。なので、えーと、画像と関連する文字はなるべく近くに置くようにしていきましょう。 デニーさん、やっぱり本文も関係あるんですね。はい、関係あるらしいです。関根さんもなるほど。はい、ありがとうございます。そして、えっと、投稿には必ずアイキャッチ画像を追加しましょう。ねえー、皆さん、LINE とかでも何か自分、まあ、URL を共有すると、それがポってこう画像が出て、ちょっとプレビューが。 つくようになってますね。これ、LINE だけじゃなくて、えー、Facebook とか Twitter とか、どんな SNS もそうなんですけど、その時にポッと出るプレビュー画像が、基本的には WordPress の場合、えー、アイキャッチ画像になっています。で、えーと、画像 SEO というのは、まあそのけ、いろんな人がもっと自分のサイトに来るようにあの設定しようというのが意図なので、SNS で ご自身があまり共有はしなくても、他の人が共有したときに、やっぱり画像がポッと出た方が、人が自分のコンテンツにやってくる可能性が上がるので、投稿には必ずアイキャッチ画像を設定するようにしましょう。で、おさらいですけど、アイキャッチ画像を設定する前に、メディアライブラリ内で、アルトテキスト、代替テキストが設定されていることを確認しましょう。えー、松野さん。 画像のファイル名も画像の内容にした方がいいという話を聞いて苦労を覚えましたが、そうですね。画像の、画像のファイル名は、僕がいつもやっているのはもう2、3語で、端的に何が出てるか。だから、チョコレートクッキーとかですね。ただ、そのチョコレートクッキーが、例えば私が作ったチョコレートクッキーなのか、このレシピの完成図なのか、そのプレゼントなのか、 もらったものなのかっていうその文脈はやっぱりキャプションの中とか本文の中に説明が加わると思うんですよ。あのファイル名は短くても OK。ただ、それ以上の説明は画像の近くの本文中どこかにあるといいかなと思います。コメントに対する返答になったでしょうか。はい。 たくさんちょっと早口になって情報共有してきましたが、えー、最後追加情報というのがありまして CDN 構造化データオープングラフタグこれいずれもちょっとテクニカルな話なので今日はあの本当表面的な部分だけ説明をして興味のある方は Google であの検索していただくともっともっと情報が日本語でもこれは出てくるのであの 見ていただくといいと思います。ただ、そのやっぱ画像の SEO を考えたときに、こだわりたいっていう方は、ここら辺までやるといいと思うので、あの紹介したいと思います。えー、まず、CDN というのは、コンテンツデリバリーネットワークというものなんですけど、えー、画像の配信には CDN を利用しようと書いています。えー、と CDN というのは、えっ、ー、と、 ユーザーに早くコンテンツを送り届けることを目的としています。例えば、えっ、ー、と、私、北海道にいるんですけど、北海道で札幌の、あ、ごめんなさい、東京の、えー、サーバーのホームページを読み込むより、札幌のサーバーのホームページを読み込んだ方が、地理的に近いので、読み込みが早くなるんです。基本的には。やっぱり、その、東京から、えっ、ー、と、 インターネット回線のその電線を、えー、と今は光なのでピカピカピカっとこう中でライトが光ってあのそれがずっとたどってきて北海道に来るよりかはサポーター来る方が若干早くなるんですね。なので c d n というのはメインのサイトはもしかしたら東京にあるかもしれないけれどもそのサイトのコピー、まあ、キャッシュというんですけどキャッシュを 別な地理的に分散したサーバー上にも保管をして、でその閲覧者に一番近いサーバーのまあコピーを送り届けるという仕組みが CDN です。なんでこれを取り上げているかというと、検索エンジンは画面の読み込み時間をかなり今、重視しています。画面の読み込みが遅いと、それだけでランキングが下がっちゃうんですね。 なので、特に画像の多い人とか、高画室の画像をあのたくさん載せているサイトを持っていれば、絶対 CDN は使ってください。で、えっと、CDN を提供しているホスティング会社がかなり多くなってきました。ので、ご自身のホスティング会社と確認をして、まあ、このサービスを提供しているなら使うといいとますえっと、もう無料であの CDN を提供している会社も増えてきてますし、 中にはまだ有料サービスとして提供している場合もあるんですけど、ご自分のニーズに合わせてこれは導入するといいと思います。えー、松野さん、撮影した元のファイル名は残しておきたい、後で検索したい派、うん。うん、まあ、ご自身の整理用とオンライン用、SEO 用って、もしかしてコピーを作って保管してもいいのかもわかんないですけどね。うん どうだろう、えー、デニーさん、無料の CDN ってあるんですね。あ、あるんですか無料の CDN。なんか検索で出てきたんですか無料の CDN。あ、無料の CDN サービス10銭。おお、これちょっと私読んでないですけど。 ハブスポット、割と信頼できる情報サイトだと思うので、皆さんにもちょっとリンクを共有しておきます。いいですね、CDN。まあ、画像余裕も動画を持っている人とか、そういう人はもっともっと、あの、結構メリットが出てくると思うんですけど。はい。えもう一つお話ししておきたかったのは、画像と構造化データです。えー、構造化データというのは、 検索エンジンがコンテンツの内容とか種類をより理解しやすくするために付加するメタ情報。メタ情報っていうのは裏にあってコンピューターしか見えていない情報ですね。表向きにはサイトには載らないけれども、裏に載っている情報、えー。ちょっと構造化データもたくさん種類があるので、今は画像に特化すると、えー、と検索エンジンは商品なのか、 レシピに関する画像なのかということを画像に関しては見ています。この画像が商品の画像ですということを、えー、構造化データというそのメタ情報を付加することができる。あるいはレシピとして。例えば、私たち人間がウェブサイトを見てて、こうレシピのページを見て、1番、えー、何々をするで。隣に画像があって、2番、何々をするっていう画像があって、 3番、何々をする画像があった場合、1番に対応する画像だな、2番に対応する画像だなっていうことをこう自然と人間は理解します。が、検索エンジンは賢くはなってきてるんですけど、簡単にそれがわからないんですね。なので、構造化データっていうのは裏でそれを紐づけるデータになります。画像の場合は商品やレシピについてえっとよくつけます。で、これがついてると、 一気に SEO のランキングが高くなる。例えば、先ほどのこのチョコクッキー、一番最初に検索したページで、左下にこれレシピってついてますね。これレシピの構造化データがついた画像です。で、一番上の6個を見ると、6個中5個はレシピなんです。この方だけついてないんですけれども、えー、他の方はみんなレシピに関する画像だと。 こちらはストアって書いてるんですけど、これは商品です。商品の写真だってことを Google さんに伝えていて、構造化データがついてます。で、上を見ると、大体これがついてる画像ばっかりです。これ1個ついてないのありましたね。ここまたついてないのがありましたけど、上位に来ているサイトは、だいたいプロダクトかレシピなんです。で、まあ、今回は食べ物を検索しているのでそうなんですけど、 もしご自分も商品とかレシピに関する画像をたくさん使っている場合は、SEO 的に、えー、構造化データを付与するといいです。で、構造化データをつけるのを助けるプラグインがいくつかあります。ちょっとこれ、英語のプラグインばっかりだと思うんですけれども、えっと、プラグインはあるので、まあ、ちょっと調べてつけるといいと思います、えー。松野さん、ジェットパックに画像 CDN 機能があって、 一度キャッシュされるけれど、ファイル名が同じ場合、その画像を同じファイル名で更新しても、新しい画像に置き換わらない。5年くらい前、今は分かりません。なるほど、ジェットパークというのはあのプラグインですね。で、そのプラグインに CDN 機能があるんだけれども、一度キャッシュされると、同じ画像を使う、同じ名前の画像を置き換えた場合、置き換わらない。それは迷惑ですね。 <笑>それはちょっと迷惑ですけど、なんかそういうこと聞いたことある気がします。私も。今もどうなんだろうな。ちょっとわからないですけど。キャッシュってやっぱり定期的に更新しないといけないので、ちょっとこれはどうなんでしょうね。けど、あの情報ありがとうございます。今日の内容最後です。オープングラフタグ。で、えー、構造化データは、 検索エンジンにどういった種類の情報かを教えるメタ情報でした。オープングラフタグは SNS サービスに情報を伝えるメタ情報のことです。なので、こちらは検索エンジン用、こちらは SNS サービス用のメタ情報。どちらも画像の裏にある。だからサイト上には現れない情報のことです。で、えー えっ、ー、と、先ほど、ワードプレイスの場合、アイキャッチ画像が、えっ、ー、と、ソーシャルメディアのプレビューに表示されるから、投稿には必ずつけようという話をしました。が、現、こう、踏み込んでいくと、アイキャッチ画像、サイト上のアイキャッチ画像はこれにしたいんだけど、SNS にはこっちの画像を実はプレビューで出てほしいみたいな、そういうことがまあ出てくるんですね。で、それを指定するのが、オープングラフタグです。なので、 サイト上でアイキャッチ画像はこれでだいたいオープングラフタグがないとアイキャッチ画像がそのままプレビューで出るんですけどあえてそれを変えたいというときには別な写真にオープングラフタグを付与すれば、まあ、それを変更することができますなのでこれは SNS からサイトに人を誘 導, 誘導するときにまあ使うものですのでえ興味があればこっちらもまたいろんなプラグインで変更が可能ですので、えっと 検索をしてあの、ぜひ使ってみてください。とりあえず、こういうものがありますよという、そういうお話でした。ええー、デニーさん、構造化データが画像検索に表示されるんですね。そして石原さんもなるほど。はい、ありがとうございます。ふぅ、ちょっと時間オーバーしましたけど、えー、画像の SEO 対策、たくさんありますね。ね。 えー、個人的にこれを全部やろうと思ったら、あの、サイト作りが面白くなくなっちゃいます。特に私、個人ブログで時々写真を載せるんですけど、あの、自分にその無理のない範囲でできるものをやるっていうのが大事だと思います。全部厳密にやるっていうのは、その会社のホームページとか運営していれば大事なことですけど、個人のブログとかの程度であれば、まあ、ちょっと代替テキストをつけようかなとか、 あの文字と画像の距離を近づけようとか、そういったところから徐々にこう取り組んでいけば、SEO も上がっていくかなと思います。何か質問とか、最後、コメントとかなかったでしょうか大丈夫そうですかね。情報もりもりでお腹いっぱいになりました。いや、本当そうですね<笑>、えー。いつもよりちょっと多かったですけど、ありがとうございます。 最後、次回予告です。で、えー、4月1日、今までは同じ内容を2回やってたんですけど、4月は1回だけです。で、なんでかというと、私じゃない外部講師の方が来てお話をしてくださいます。この株式会社 MGN の信用、o、まあ、通称メガネさん、結構ワードプレイス の, あの日本のコミュニティでも活躍されている方なんですけど、えー、その方にあの来ていただいて、 クラシックエディターからブロックエディターに移行するノウハウという内容で、このワークショップを行っていただきます。で、4月1日土曜日午前10時から11時、えー、と今日のこれと同じ時間ですけれども、そ の, その後、11時から12時まで、ズームを延長して、札幌ミートアップを3年ぶりに開催します。なので、その札幌ミートアップの一連として、 メガネさんに来ていただき、さらにそれをトレーニングチームのオンラインワークショップとして公開するという、えー、初の試みなんですけど、やってみようと思ってますので、えー、この1時間のセッションだけ来るのも全然 OK です。もし、その後1時間空いてれば、今回の札幌ミートアップ全国どこからも参加可能ということにしてますので、あのそちらにも参加していただいて構いません。はい。えー、ぜひ皆さんお越しください。 えー、デニーさんからアルトテキストはアクセシビリティのために使いたいので、本文にも SEO 効果があると知れてよかったです。そうですね。あの本文 SEO 的に結構重要になってきてるみたいですので、ぜひあの意識していきましょう。では、長らくありがとうございました。えー、今日の内容はこれでおしまいになります。録画は、えー、近日中にアップしますので、その時またお伝えします。えー、今日は 以上になります。ありがとうございました。